お電話ありがとうございます。株式会社資格資格資格の三角三角です。はい。退職代行そうですか。わかりました。はい。失礼いたします。書類は、また後日で。はい。はい。わかりました。本当にありがとうございました。失礼いたします。